はいえっ、ー、とですね上音の音作りなんですけどもあのポイントだけかいつまで説明する と,、えー、と L と R で完全に振り切って全く同じトラックを作ってるんですけどもこ の, このピロリーンって言ってるやつのこの 3, 3つの音あるんですけどもそのうち の, その中の音だけを、えー、と右側に振ってで残りをこう左側に振っていますと。 でこれパンニングでやればいいじゃんっていう話なのかもしれないですけどなんかパンの時にこ う, こう音動くのがいい時と悪い時があってあのこういうやり方でしとくと完全に右と左でこうポンポンっていう形でこうなるような形なのでこっちの方は好きだなっていうふうに思ってこうしていますえっとですね音源の方も Spotify と Apple Music などからえっと発売しておりますでまたですね小説の方も書いておりますのでえっと興味があればぜひどうぞ